皆さんこんにちはサルです今回は百均キャンプ好きの方のためにキャンドゥで出た新商品を購入してきましたのでそちらをレビューしてみたいと思います購入した商品はアルコールストーブ用ごとくキャンドゥで久々の110円です商品名はアルコールストーブ用ごとく アルコールストーブの使用時に鍋などを載せられますということで久々じゃないですかねエコー金属産の商品材質がステンレスチール幅が 10.7× 奥行きが 9.7 高さが 5.8cm となってましてジャンコードはこうですね100円ショップのキャンプ用品ですが最近はなぜか 1000 2000円円から 2, 円ぐらぐいするものが増えてきて、きクオリティ的にも以前の100円ショップのキャンプギアとはちょっと違うなっていうかホームセンターのキャンプ用品やスポーツショップのキャンプ用品コーナーなどに置いてあるようなそうした商品がなぜか100円ショップに並んでいることが増えたように思います一流のキャンプ用品ブランドが作るような商品に比べるとまあ値段も安いですしクオリティ的には十分キャンプで実用に耐えるものだと思いますし まあ、そういう意味では初心者さんにとってはとってもいいなぁと思うんですが反面100円ショップのキャンプ用品というカテゴリーからは少し外れてるような気がして最近は残念に感じておりました大きな住み分けとして高価格帯のキャンプ用品専門店それから中価格帯としてはホームセンターのキャンプ用品やショッピングモールのキャンプ用品売り場そして低価格帯でちょっと試してみたいなっていう方には お財布にも優しい100円ショッププのキャンプギアこういう住み分けが以前は成り立ってたように思うんですが最近はその中価格帯のものをなぜか100円ショップで流通させるという風な商戦に変わってきてるんじゃないかなという気がいたします今回はアルコールストーブ用ごとくということで以前キャンドゥで発売されたこのアルコールストーブですね少しクリーム感っぽい形をしたやつですけど こちらに合わせることを想定しているようなのでまずはそちらから確認してみようと思いますはいずいぶん使い込んじゃってますけどこれが c a n d o で買ったアルコールストーブになります中を開けてみますとはい、えー、こんな風にね加工してしまってるので原型をとどめてませんが穴の数はこういう形で、えー、中がですね引っ張ればこれ外れますね もしかしたらまだこういうものもね買ってないなっていう方に興味があったらね<笑>と思って紹介してますが揮発したアルコールに火がついて小爆発を起こすということが以前あったんですねもう随分昔のことのようになっちゃいましたけど、まあ、それを防ぐためにこのように DIY でスチールウールを丸めて入れてるんですねこれを入れることによって気化したアルコールに一気に火がつく ということがないので、少し歪んじゃいましたね。大丈夫ですね。はい、えー。小爆発を防ぐという目的でやっております。ちなみにその後、ダイソーさんからこれよりも少しコンパクトな同じ形のアルコールストーブ。こういうものが発売されたんですね。はい。えー、こちらについても作りはほぼ一緒です。で、こちら加工してませんのでね、穴が小さいままなんですけど、 まあ、これとこれはね、えー、ほぼ同じ機能なのでただサイズが違うだけということになりますまあ、どちらもね似たようなものなので今回のキャンドゥの新商品で使いやすいのではないかと思いますじゃあ早速試してみますではアルコールをそうですね 10cc ぐらい入れてみましょうかまあ適当ではあるんですけどだいたいということでやってみます アルコールストーブはですね、本来は屋外でやらないといけないものなので、その点はご注意ください。今回は撮影のため注意をして屋内でやっております。では、着火してみようと思いますが、着火したら何か沸かしてみたいので、この上をね、測っておきます。大体ですけど、8センチぐらいですね。7.9 センチぐらいかな。のものは、ここに乗ります。シェラカップの一般的なもののサイズは、底が7センチちょっとなので、 まあちょうどいい感じじゃないかなと思いますでは着火しますアルストの炎はですね日中だと見えないので少し暗い方が都合がいいんですけどなるべく暗くしてみたんですけどどうでしょうか炎が少し見えてると思います では、シェラカップですね。よいしょ。こういうね、えー、通常の、えー、300cc ぐらい入るやつですね、えー。こちらでやっていこうと思います。言いました通り、この底の直径が 75mm ぐらいかな。なので、ちょうどね、乗る感じになります。これぐらいのサイズ感ですね。はい。じゃあ、せっかくなんで、少し湯を沸かしましょう。 100cc ぐらい。まあ、大まかにですけど、やってみようかなと思います。アルコール 10cc と少なめなので、念のため、蓋をしときますね。燃え方はこんな感じですね。ごとくの一部が赤くね、なってますね。アルコールストーブの炎でかなり赤められてる感じですが、 強度的には問題なさそうです2、3分しか経ってないですけど、もう早くもグツグツ言い始めましたちょっと開けてみますはい、えー、沸騰してますね突破までもうすぐっていう感じですねあのー、炎の高さ としてはですね、ちょうどいいぐらいですね。このアルコールストーブ自体の高さが 3.5 センチぐらいなんです。で、今回のごとくの高さが6センチぐらい。なので、まあ、この大きめのアルコールストーブ使うんだったら、7センチぐらいごとくがあってもね、本当はいいと思うんですけど、まあまあ、これでもね、全く問題ない感じで、効率よくアルストの炎をシェラカップの中の水に伝えることができているように思います。 はい、えー、ほぼ沸騰して火もちょうど消えたっていうねまあそんな感じじゃないでしょうか使用後はステンレスが焼けた独特の色合いになってますが特にね、えー、変形とかもないですし、えー、そんなに太いねステンレスではないんですけど十分に実用性はありそうで使い捨てではなく繰り返し使えそうですシェラカップ加熱をやってみて気づいたことですが割としっかり ししっかりしたごとくで、高さも6センチぐらいです、ね、あるものですから、まあ、割と厚いものをね、一時的に置いておくっていうごとくにもなるんではないかなと思いますスキレットなんかもですね、えー、加熱した後は本当に熱々になりますので、まあ、そういうものをね、ちょっとこんな風に置いておくにも結構ね、安心感のある強さなのでとってもいいんじゃないかなと思います こちらはダイソーの、ね、スキレット一番小さい S サイズのものですけどね相性がいいんじゃないかなと思います今日キャンドゥに行った時についでに買い足したこのシェラカップのリッドディッシュ、まあ、こういうものもね、えー、とっても相性はいいと思いますので、まあ、目玉焼きを作ったりするぐらいだったらねこちらのディッシュで調理することも可能だと思いますので、まあ、缶詰を温めたりとか 目玉焼きを作ったりとかこういうことはね全然こちらでもいけると思いますサイズ的にもね安定感があっていい感じですでは今度は同じスタイルでややコンパクトなサイズのアルコールストーブで試してみますもう熱くないかな大丈夫ですねこちらはダイソーで売ってますキャンドゥではないんですけどこういう形ですね 大分ですね、えー、小さい感じになりますのでこのぐらいの大きさですね、はい、ただねこれでも十分いけるんじゃないかなと思うんですけどこちらはね高さが2 5ンチしかありませんので、まあ、6cm あるとねあ少しアルストからクッカーまでが離れてる感じがあるかもしれません、まあ、本来炎はですねあの一番上の辺りが高い温度なので えー、ギリギリ当たるぐらいでねちょうどいいとは思うんですけど、まあ、横風が吹いたりするとねアウトドアの場合だと炎が煽られて熱が上に伝わらないということはあるのでその時はまあ底上げをしてやるか足をちょっとこう曲げて広げてやるかまあどちらかがいいんじゃないかなと思いますね。まあこの辺りはですね参考までですけど底上げをするんだったらこういう同じキャンドゥで売ってるポケットストーブ用ごとくとか。 えー、こちらはシェラーカップ用の網ですね。まあどちらか持っていればこういうものが代用できるんじゃないかなと思いますので一応ね缶としてはどんなものかお見せしておきますあ入りますねあいいですねこれポケットストーブ用ごとくで底上げしたんですけど重いのほかいいですねなんかあのー、底がねちょっとこう厚くならないかなーって心配になる方なんかもこういう風にしておけばね まあ、テーブルの天板なんかがね、ダメージが心配になる方は、その対策にもなると思います。いいですね。あと、シェラカップ用の網ですね。こちらの方が小さいんですけど、これ袋に入れてるんですけどね、すでに何度も使ってるので色が変わってます。これはね、高さが少しこっちの方が高いんですね。なので、より、 ごとくの上まで近いので、あ、こちらの方がいいかもしれませんね。まあ、人それぞれだと思いますが、どちらでもこういう底上げをすることによって、天板の保護とか、えー、横風対策ということはいけるんじゃないかなと思いますし、あと横風といえば、一番良いのは、こういう風防で囲ってやるということですよね。はい、えー。こちらも同じくね、キャンドゥで売ってるものですけど、 まあ、いろいろとね、キャンプ用品、100均アイテムであっても、えー、活躍できるものが多いと思いますので、こういうものを使えばね、この中でメスティン調理をしたときに、えー、熱がすべ、えー、てメスティンに使わって、少ない燃料で米が炊けるということになりますので、まあ、エコなんですね。こういう活用はありじゃないかなと思います。メスティン調理をするときには、まあ、ダイソーのメスティンだったら、これぐらいの大きさですね。はい。 まあ、予想通りね、えー、ぴったりな感じでいいんではないかなと思いますので、最近私が外飯をするときによくやる方法を一つご紹介しましょう。こういう赤飯用の小豆というのが水煮ですね。えー、これは、どこの商品かなイムラヤですね。で、売ってます。まあちょっとね、これ一人用じゃないので3合炊きということでね、量は多いんですけど、 それと、あとダイソーで売ってるこの栗の甘露煮。これはね、本当に便利です。まあ、甘, 露で甘いので、一回水で軽く洗ってですね、あの、使うんですけど、この2つを使って栗ご飯を作るとですね、とっても美味しくできますので、おすすめです。様子をちょっとご紹介します。 脇道にそれてしまいまいすが栗ご飯を作る時にはマルミののま塩スティックっていうのがありますこういうのもね買っとくと便利ですここ包装されててね15本入って100円ちょっとだったと思うんですけどね、えー、これがあるとねまた美味しいですので是非ね試してみてくださいではこの小さい方のアルコールストーブにも 10cc のアルコールを入れて早速、えー、試してみようと思います そうですね、炎の高さ的にはねこれでも全然いいかなと思いますけどやはり横風が吹くとかね、まあ、大きなクッカー乗せるんだったら少し底上げした方がぴったりなのかなっていう感じはしますはい、えー、本燃焼になってきました先ほどシェラーカップでやったのでちょっと同じものをやっても芸がないので今回はケトルかなり小さめのねこれアストロプロダクツのケトルなんですけどこちらでやってみようと思います ケトルの場合は、このぐらいのサイズ感ですので、まあ、シェラカップよりもね、底面が随分広いですから、そういう意味ではね、えー、熱を全て受け止めて蓋もあるので、えー、温度は上げやすいと思います。はい、えー、やはり火をつけて数分でもう沸騰の音がしてきましたね。 炎は、まあ、結構細く高く上がってますのでね 10cc あればこちらの方が長く持つかもしれませんね沸騰して1分が経ちましたけどまだ<笑>燃えてますねこちらの方が長いのかななんかその辺りはよく分かりませんけどあ少しずつ少しずつ炎がちっちゃくなってきました はい消えましたね<笑>ちょうど消えましたということで、えー、こちらについてもね特に問題なく使用できることが分かりましたあとおそらく視聴者の方の中でご質問があるのはこういうアルコールストーブで使えるのかっていうことですねまあ大抵よいしょ使えますねこれも全く問題ないというか本当にぴったりですね真上から見てもちょうど収まってる感じのサイズです 横から見てもこのぐらいのサイズ感なので、まあ、少しとくが近いかなっていう気はしますけど使えなくはないかなという印象ですなんか火がつきにくいついた OK ですね、うん、やっぱ気持ちいい如くが少し低いかなっていうのはありますね アルストで使う場合だと、このごとくよりはもう少し高さがあった方がいいような気はします。では、本燃焼になってきましたので、えー、そうですね、目玉焼きでも作ってみましょうか。<笑>ダイソーのスキレットを置いてやってみます。 この料理はですねお友達がよくやってるタコさんウインナーですねちょっとこれをやってみようと思いますまだ2分しか経ってないんですけどねじゅうじゅう言い始めましたもう熱地始められてるかな ああ、いい感じですね。あの、一瞬でしたね。もう少しウィンナーは焼きたいなっていう気はするので、ちょっと回しながら、回、回らない。あ、回った回った。はい、やります。卵はいい感じですね。はい。これ完全にね、あのー、油は普段樹脂化させてるので、全然くっつかないようになってます。 先日っていうか、おとといかなあの、視聴者さんからご質問があって、結局あの、こういったスキレットなんかでもそうですけど、鉄板のシーズニングのオイル、油って何がいいんですかっていう質問があって、私もね、答えはわからないんですよ。ただ、あのー、まあ、なんて言うんですかね、その、シーズニングですから、油を塗って、あの、加熱した時に、 なるべく早く固まって油が樹脂化してくれる方がいいんですよね。あの、オリーブオイルなんかだと、いつまで経ってもベトベトしたままで全然乾かないんですけど、これがですね、まあ、アマニ油なんかは、もうすごく早いスピードで乾燥して、なんか表面がですね、硬く、まあ半透明というか、飴色みたいな膜になるんですよね。それが鉄板を覆ってくれるわけなので、まあそういう意味ではアマニ油なんかはいいと思うんです。 ただ、アマニ油はですね、高価だし、まあ、少量で売ってくれればいいんですけど、買ってもですね、シーズニングのためだけだと余っちゃうので、あんまりですね、私、最近はというか、もう、ほぼ使ってないですね。で、アマニ油まではいかないにしても、まあ、乾きやすい、要はあの、完成油っていうらしいんですけど、えー、要素価が高いもの、100以上ある油だったらですね、結構シーズニングはやりやすいので、しかも安いっていうことで、 だいたい菜種油か紅花油っていうのを使ってます。スーパーとかで、あの、サラダ油として売ってるやつなんかでも、いろいろあるんですけどね。あの、実際には、えー、成分表を見てみますと、100% 菜種油ってなってるものなんかが、まあ、近所のスーパーにもあるもので、私はそれでやってます。そうすると、まあ、調理にも使えるし、シーズニングも使えるし、ということで、油を別々に用意する必要がないので、まあ、いいんではないかなと。 いうふうふ、ねえー、タコさん、なかなかなかなか難しいですけどいい感じですね。これどうでしょうユ、あのー、うジさん、よかったらコメントください。今日はこんな感じになりました。ということで、今回はここでお別れしたいと思います。えー、久々に出た100均キャンプギアですね。本当に110円でしっかり使えるアルコールストーブ用のごとくと。 ということでね、えー、よかったら試してみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画ね、いいなと思った方は高評価ボタンをお願いします。あと、チャンネル登録もよろしかったらお願いします。めっ美味しそうやん。どうやって食べるのが正解なんかな。ここに、こう、足を、足をつけながら食べる。 多分それが正解じゃないかないただきますうんめっちゃうまいわ